カード様、ご無事で何よりです何をしてんのです、<笑>マックスジェッターズのやつらをまだなさばらせているのですかただいまプロトマックス軍団が相手をしております。もう少しお時間を。遅いあのガキどもは絶対片付けるのです。何が何でもボムクリスタルを手に入れなければ、私たちの未来はないのですよはあな 难道啊 そこが弱点だボング。え、どこ？だからあそこの根元だボング。スマん全然わからん。私も。ダミデ。シロボ。どこでもいいからボムを当てちまえ。シロボ。マジ？マジ？マジ？ さてお手並み拝見といこうか。 でもバーディーうるせえお前俺とシロボンで十分だ、うん、<笑>多分次の出撃が最後の戦いになるはずだ俺の知りたかったことは全て分かったもう思い残すことはない 本当に料理は鉄人なのかい包丁使うのおまいぜいくらマイティが好き嫌いないと言ってもこれはちょっとなあいつになんか食べてもらいたくねえよつまらん意地を張るとマイティの好物を教えんぞえそんなもんあんのかすまんわしも知らんえお前さん本当はマイティを探してたのかい<笑> ゼロはマイティじゃないよ<笑>嘘嘘つくななじゃないあの子は1年前に亡くなったゼロはあの子の記憶を持ってるだけじゃ<笑>ゼロのことは諦めなさい<笑>何言ってんだあんな奴最初から<笑>ゼロはわしにとってはわしの知らないマイティを教えてくれた恩人じゃだがお前さんにとってはマイティの亡霊でしかない <笑>頭で分かっていても心が納得しないかそうじゃろうな。とは言ったもののあまり時間がないようじゃの。<笑> もう一人さえいいなければ…はで、どうやって破壊しろ、中年これ<笑>別に破壊しなくてもいいボンれ このアームの動力はバイオボムだ。ボンゴーバイオボムのエネルギー回路を破壊して停止させればいい。ボンゴー。そ あ, あっ、赤と青のコード、これテレビで見たわ。間違えてどっちか切るとあれしちゃうやつでしょ。ジェフ任務中ダやなガンズボンバー生とジェッター製の未来が。 ガングに肩はないボング。なじ<ス><咳>攻撃は僕には通じない。<咳><咳>何をしているのです 早く M A 零を倒しなさい。ああもうイライラする。マスター。やられた。やられてしまいましたよマックス。お前の指揮がまずいからこうなったのです。私が行きましょう。いそれはダメです。お前が行ったら誰がここを守るのです。 では、アームが破壊されてしまいます。1本くらいやられても残り2本でどうにかなります。それよりお前は私を守るのです。はっ。イ、え、ェーハー !MA0 メイもはやこれまでか。<笑> MA0 やはり奴を倒すのはこの俺しかいないようだな。ボンバーシュート シロボン<笑>ってやっぱり先を越されたかバーディバ<笑>ンバンシュート<笑><笑>あバーディーお前に助けられるとはね。シロボ、ン、いい感じになってきたぜ。本当え だががマイティにはほど遠いね兄ちゃんと一緒にするなその気持ちを忘れるなえあこれは新しいバッジだお前のバッジだぜえババディーシロボンゼロを助けに行くんだえでもさっき向こうで爆発が違うそのことじゃねええ<笑>シロボン ゼロはお前しか助けられない言っていることはわかるな俺はマイティを救えなかっただが俺は俺ができる全てのことをやったつもりだシロボンお前がマイティの弟だということはどうやっても変えられない運命だお前には荷物かもしれないが俺には羨ましいもんだぜバディ ゼロは死に場所を探している。マイティがお前を救ったように、今度はお前がゼロを救う番だ。マイティ！マイティ！兄ちゃん！大丈夫だよ、シロボン。兄ちゃん！マイティ！大丈夫だよ。 なぜいつも私のすることは邪魔されてしまうのだそうだ 誰かが私の足を引っ張っているのだマックスお前がだらしないからこうなったのだお言葉ですがメカード様え。私の出撃をお取りやめになったのは。うるさい主人の気持ちを汲んでこそ部下だそれくらい気配りせんで何が戦闘体験信頼なる相当メカード様。よくモニターをご覧ください。えまだ勝負はついておりません。何 バーニーなんてことえバーディーけねえな何やアームはもう動いてないボングじゃ今度は何<笑><笑>どうしての博士あ君、ょくんすま ッはすでにボンバー戦の引力に吸い寄せられておるのん、えー、じょうじじしは苦手ですミッハハハハハハハハハハハハハハハハハハ さあ、そろそろ脱出の準備でもしましょうかねえー、っと<笑>うーんとこれを持っていこうかなこっちにしちゃおうかなやはり来たかそうだもう一度ジェッターせを元の場所にワープさせちゃえばいいんじゃんええそうかシロボンすごいボング<笑>でもバーディーが<笑>、うん、俺にかまうな早く行け でもゼロはセンターラグーンにいるマックスのところに行ったはずだわかるな、シロボンシロボン、お前らがバーディーを連れて帰るから心配すなシャウト、ワープ装置は任せたでえ早く行くボンゴ。分かったえあシロボンシロボンありがとな 長い付き合いだボンゴ<笑>マジの考えてることくらいわかるボンゴ<笑>、えー<笑>さ、行くぞ、えーうん、決着を見届けになあのー、前から聞きたいことがあったんやけどもあ ー, あーなんだボンゴゼロってもしかしてマイティーう知らなかったボンゴ<笑>、えーほんまらんがやっぱりそうやったんかこれみんなに教えたほがいいちゃうか<笑><笑> ジェッターズの奴らがやってきますマックスお前だけが頼りです私が逃げるまで頼みましたよ、マックスマックスおい、マックスマックスもはや、メカードなどどうでもいい俺はお前と決着がつけられればなマックス貴様がここに来ることは分かっていたよ お前は俺というマイティのコピーをこの世に残しておくわけにはいかないだが俺はお前という俺よりオリジナルに近いやつの存在が許せない<笑>そこを解けばクス今は早くワープソーチを俺は完璧なのだ<笑>俺より強いやつはこの世にいない 主だ無情ンシンシン今度はお前が救う番だ。 勝負だよ、兄ちゃん許さんぞ、お前らメカードお前らが、お前らが全部悪いんですメカード、そこをのけ何もかも台無しにしやがってこのままで済むと思うなよ ん 今のは<笑>メーカードの最後の悪あがきだ俺たちにとっては大したことはないがお前の可愛いシロボンにはどうかなあそこをどけ<笑>そろそろ字が出てきたようだな俺はお前からマイティの両親を除いただけのもの俺の暗黒部分は マイティが本来持っていたものだ<笑>マックスそうだイカレお前のダークサイドを見せてみろお前のあのボムのようにな<笑><笑> ーマーおいかんシューモン みんな死んでしまねえ 破壊してもまだ激突の危機が続くジェッター制でもまさかメカード自らがボンバーマンになっちゃうなんてさあ次回は最強最悪のダークフォースボンバーと全てをかけて戦うボンバーマン軍団お願いジェッター星を止めてその頃ゼロとマックスは最後の戦いを繰り広げていた第51話「ボンバー星最後の日」近所の星から宇宙の果てまで参上しますジェッターズ